シュマンは阿蘇市黒川にあります熊本 YMCA 黒川保育園にお勤めの男性保育士をご紹介しますよろしくお願いしますお願いしますえまずお名前と年齢を教えてくださいはい鶴井武です22歳ですはい先生、えー、はお住まいはどちらですかはい宮地に住んでます宮地。もともと阿蘇の方なんですかはい阿蘇に阿蘇市出身ですあ、生まれも育ちも阿蘇市はい あの男性の保育士っていうのは、まあ、なかなか人数も少なくて珍しいと思うんですが、はい、またどうして保育士になろうと思ったんですか、はいまあ、幼い頃からの夢で、うんうんまあ、夢を叶いえたいと思って保育士になりました、うん、その保育士の魅力というかどんなところが楽しいですかそうです、ね、子供の成長を見れるるここととででですね、うんうん、でききななかっったたができるようになったり、うん 話せなかったことが話せたりすることがやっぱ魅力があります、ねうん。普段何先生って呼ばれてるんですか？いっぱいあるんですけど、まあ多いのがたけ先生。たけ先生。たけ先生とか。ああ、なるほど。じゃあたけ先生は、はい、えお勤めになってもどれぐらい？はい、えっ、ー、と今年の4月から、うん、はい就職しました、ね。なるほど。で何歳の？ クラスのお子さんを担当されてるんですか。2歳児の担任をしています。ああ、じゃあその2歳児のお子さんの可愛いところとか、はい、日々どんなところがこう喜びですか。そうですね。朝から先生おはようってだ抱きついてきたりする時がやっぱり一番ですね。<笑>うん、あの滝先生すごく体格がいいですけど、はい、何か運動されてました。はい、えっと陸上をやっていました。あ、の中の何か専門円盤投げを。はい じゃあもう、園児の皆さんとのボール投げ、本気出すとすごい喜ぶ<笑>お部屋でも野球したり、<笑>あ外ではサッカーして、思いっきり遊びますああ、そうなんですね、じゃあ、少しプライベートなこともお聞きしたいんですが、たけし先生、22歳、はい、結婚願望はまだちょっと、まだちょっと、遊びた い, い、仕事も遊びもまだまだ、ねはい、やりたいことがいっぱいあるんですね。 もし阿蘇市でデートするなら、うん、先生どこ行きますか阿蘇神社うん花遊びとかもいすあなるほど、はいあのね、見た目もすごく素敵ですし落ち着けますもんねわ、はいはい、かりましたじゃ あ, あの最後にですね、はい、お勤めの、えー、YMC や黒川保育園の PR をカメラに向かってお願いします、はい、0歳から5歳の子どもたち116人と過ごしています、うん 子どもたちの元気な笑顔は、働く力です。男性保育士は少ないですが、優しい先輩たちのご指導の も, ご指導のもとえ、保育をしています。子どもの成長を見ることができる職場です。ぜひ、黒川保育園にお越しください。待ってます。はい。 ね、あの園舎も新しくなったばかりの本当に綺麗なな、ね、保育園でとてもうらやましいなと思います、えー、今月の「フレッシュマンは」は、えー、熊本 YMCA 黒川保育園にお勤めの武先生ご紹介しましたじゃこのコーナーの最後は一緒にポーズをとっていただきたいんですが武先生左目ピースで、はい、フレッシュマンでお願いします、はい、いきますよではせーのフレッシュマ ン, ュマンさよならバイバイ